皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年10月11日、バージョン 6.3 のレベル上限解放に備えて、経験値の晴天を稼ぐためにパニガラムを周回していました。そこで、自分の反対側に出現した原生遺跡を壊すテクニックを紹介しようと思います。ただし、これは自分のパーティーの僧侶にすごく嫌われるムーブだということを念頭に置いておきましょう。 ですので、一番大事なことは、生きて戻ってくることです。できるなら、1ポイントのダメージも食らわずに、無傷で戻ってくることです。それさえできるなら、特に難しいことはありません。そして、2回目の厳生秘跡ですが、これは壊したり壊さなかったりです。でも、今回はいろいろっていて、ボスの HP も結構残ってしまっているので、壊した方が安全です。安全なのですが、このムーブはいけません。 原生秘跡を壊しに行って死んでしまうムーブが一番よくありません。せめてあと5を巻けば安全に壊せるのに何を焦っているんでしょうか。色々ありましたが無事に経験値の晴天が20個集まりましたのでミッションコンプリートです。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。